どの分野においても進化は避けられませんワールドバンクによれば成人人口の 40% 以上にあたるおよそ20億人が銀行システムにアクセスできず貧困にあえいでいますこれは現在におけるとても大きな問題ですしかしこういった困難な状況こそより新しく優れたソリューションを生み出すきっかけです 現在使われている銀行システムは60年以上前に生まれました現在に至るまで新しいアイディアや最先端テクノロジーにより金融が進化を遂げ私たちの世界を変えてきました私たちが現在使っているお金はフィアットカレンシーと呼ばれ金との交換が前提とされていた時代に生まれました しかし70年代にアメリカ政府が米ドルと金の交換を停止し米ドルは俯瞰紙幣となります時間が経てば俯瞰紙幣の価値は必ず下がりますそれは中央銀行が紙幣を印刷することによって私たちの持っているお金の価値は下がりこの現象をインフレと呼びます 長年にわたるインフレ、無責任に管理された無法状態となった市場などが、結果として2008年の金融危機に結びつきました。この危機こそ、金融の次なる進化へとつながります。暗号通貨の誕生です。暗号通貨は、インフレの影響を受けず、金と同様、 需要と供給によって価値が生まれます。最先端テクノロジーを駆使することで、より早く、より安く、より安全な取引が可能となったのです。あれからおよそ10年後、暗号通貨は徐々に世界中に広まりつつあります。これは アメリカでは金融商品として認められヨーロッパでは資産として扱われています現在では全ての大手銀行が暗号通貨の影響に気づき世界中の金融システムや銀行システムに暗号通貨またはその礎となるテクノロジーであるブロックチェーンを取り入れる動きが始まっています 暗号通貨はまだ新しいコンセプトでありますが紙幣ではなくデジタルの形をした新しい通貨として認められつつありますしかしその礎となるテクノロジーであるブロックチェーンこそが私たちの金融システムのみならず社会のあり方を変える力を持っています30年前多くの人はインターネットを想像することもできませんでした 1995年には世界人口の 1% に満たなかったインターネット人口は現在約 40% まで成長しました。インターネットがここまで広まった理由は誰でもアクセスできすぐに情報を送信し始めることが可能だったからです。情報を価値に置き換えてください。ブロックチェーンは情報ではなく価値を瞬く間に世界のどこへでも送ることができるテクノロジーです。 インターネットは情報を交換するシステムであるのに対し、ブロックチェーンは価値を交換するためのシステムです。暗号通貨の礎となっているこのテクノロジーは、社会の様々な場所で活躍しています。証券市場、販売データ、契約処理、支払いや取引など、使用される例は様々です。次世代インターネットにより、 金融の新たな時代が訪れようとしています。ブロックチェーンや暗号通貨など取引の未来は私たちの経済全体に革命を起こそうとしています。2009年から2013年のわずかな時間でビットコインの価値は1枚 0.1 ドルから1枚1100ドルまでに跳ね上がりました。ビットコインに投資していた多くの人は 億万長者となりました。しかし、当初持たれていた暗号通貨に対する不信感により、多くの人が絶好の投資機会を失いました。先駆者は暗号通貨の可能性を示してくれました。そして、新たなる開発を積み重ねることによって、暗号通貨はより安全で使いやすいものへと進化しました。ワンコインです。 ワンコインの創設者であるルジャ・イグナトバ博士は経済学の修士と法律の博士号を持ちマッキンゼーでアリアンズ、ズベルバンクユニクレジットなど大手金融機関を担当しましたルジャ博士は暗号通貨数社のコンサルティングを行うこととなり暗号通貨のエキスパートとなりました 最先端でありなおかつ安全で使いやすい暗号通貨の持つポテンシャルを見出し未来に向けて暗号通貨をより良いものへとしてきましたまたワンコインを世界に広める確固たる計画を進めてまいりました2014年9月にワンコインを紹介し世界中に暗号通貨の教材を配布し始めました優れたリーダーシップにより 招待制であるにもかかわらずこの会社は195か国における数百万人とコンタクトを取ることができましたワンライフネットワークは暗号通貨や経済の教材を配布するオフィシャルカンパニーとして2016年6月11日に設立されました会員にはワンコインを採掘するために必要なトークンが提供されます 初年度の時価総額は10億ユーロとなり3か月後にはなんと20億ユーロとなりました暗号通貨の誕生からおよそ10年が経ちました現在あるさまざまな暗号通貨のほとんどに共通することがありますまず分散管理されているので市場も分散してしまいあらゆるところで使うことができません ハイテク、またはソフトウェア分野の投資家やプロの投資家向けであります。外部要素に左右されやすいため、市場自体が不安定です。取引市場を中心としているため、投機的な要素が強く、一般の人が参加できません。匿名取引が可能なため、違法取引に用いられてしまうケースもあります。 本日の経済システムに組み込みにくい場合があります。ワンコインはどう違うのでしょうか初期は集権管理されているものの、国有ではないため、成長をコントロールすることが可能であり、ワンコインを本日の金融システムに取り組むことができます。強いブランドづくりを中心とした経営戦略により、安定した市場を生み出すことができます。トラッキングができ、 KYC と呼ばれるシステムにより取引が守られます暗号通貨に今までなかった透明性をもたらします使いやすさを最優先しているためワンコインは新たな機能やプラットフォームを開発しコインの新たな使い道や市場を生み暗号通貨の世界的な需要拡大に貢献しています高価な機材や特殊な知識を必要としないため 誰ででも簡単に始めることができますまた全会員に教材が配布されるため経済の知識向上だけでなく十分な情報を得た上で決断することができますさらにワンコインは KYC をブロックチェーンと融合させセキュリティ透明性を向上させ新たなグローバルスタンダードを作り出そうとしていますこの新たな試みにより ワンコインは世界経済のの中核をを担う初の暗号通貨を目指しますワンンコインは途上国に住む人々がテクノロジーを使い暗号通貨やバンキングを通して先進国におけるチャンスをつかむきっかけであります多くの暗号通貨が投機を目的としているのに対し ワンコインは使いやすさを目的としています。暗号通貨の価値は需要と供給によって定められるため、使い道が広いほど暗号通貨の値上がりにつながります。2014年に設定されたワンコイン1枚の目標価格は、1年後に5ユーロに設定されていましたが、わずか10ヶ月後にはこの予想をはるかに超える 5.65 ユーロとなりました。 コンスタントに増える採掘者や数百万人いるワンコイン保有者に商品やサービスを提供する数多くの会社によりワンコインの需要がさらに拡大しこの先数年で価値はさらに上昇すると思われますもちろん保証とまではいきませんがワンコインの歴史を見返すとこの先社会全体や未来の世代にどれほど貢献できるか 将来が楽しみですどう始めればよいかワンライフネットワークに加盟することでトップクラスの教育を受けた上で採掘者になることができます教材は7つのレベルから選ぶことができ140ユーロから2 7530ユーロまでと幅広く内容も経済取引暗号通貨など様々です 購入された教材のパッケージに合わせてトークンの数およびスプリットの数が定められます。スプリットはトークンの数を倍に増やすことができるので採掘できるコインの数も増えます。トークンをスプリットし終えたらトークンを採掘者プールへ提出し数クリック後にはコインを採掘し始めることができます。さらにワンライフネットワークは 教材を組み合わせることによってさまざまな特典がございます特典の一つは自動採掘を可能にしスプリットを待たずしてすぐに採掘プールに参加することができますその他にも教材を組み合わせることによってスプリットを増やし増えた分のトークンでさらなるワンコインの採掘が可能となります教材の他にワンライフは会員が簡単にオンライン市場をアクセスできる 初の商品、ワンタブレットを提供しています。日常的に使用でき、持ち運びに適しているこのスマートデバイスは、ラーニング、取引、ネットワーク作りなど、様々な方面で会員のビジネスをサポートすることができます。驚異的な成長を遂げている本社は、会員に還元するだけでなく、社会貢献にも力を入れています。数カ国で活動する、 ワンワールドファンデーションは企業や会員の寄付により子供への教育や長期的サポートを提供し成長を見守っています新しい金融市場及び暗号通貨は次のポテンシャルを秘めていますワールドバンクの統計によると現在銀行システムにアクセスできない20億人がいます この人々を携帯電話など簡単な方法を使い金融システムにつなげることができます国境を越えた取引に 7.7% から 29% まで高い手数料だけでなく長い時間を必要とする仲介業者をなくすことができます急激な成長を遂げる市場で人が資産を確保し資本を増やす協力をします ワンコインの価値はどこから生まれるのか市場のニーズを満たすためワンコインは1200億のコインを採掘し迅速な取引を可能にする効率の良いブロックチェーンを開発しました強いブランド力そして日々増える会員数数百万人いる会員にサービスや商品を提供する会社がいます常に増える使用エリアこのような要素が コインの価値を生み出しワンコインが上場した時にはすでに世界的な市場があり価値がさらに上昇することは間違いありませんワンコインは社会的でありグローバルでありワンライフネットワークを通して簡単にアクセスが可能ですネットワーク作りはどの市場でもとてつもない力を発揮しますネットスケープやヤフーを覚えていますか このようなサーチエンジンはより使いやすくより最先端なソフトを駆使した Google の到来とともに忘れられてしまいましたマイスペースを覚えていますかこのソーシャルネットワークは Facebook によって忘れられてしまいましたどちらも広告を通して消費者にアプローチをかけたわけではありませんこのような会社は信頼結果そして最も重要なのは 満足したユーザーザの口コミによって広まりまましたまさにワンコインが経験しているように今あなたは素晴らしいチャンスを目の前にしています数百万人の採掘者トレーダー業者とともにコインを採掘し未来のためにあなたのポートフォリオを多角化しませんかあなたは世界経済を変えようとしている。 この新興市場で新しい時代を築くことができます意思決定は情報に基づいて行われるべきですこのビデオを紹介してくれた人に質問をし納得するまで情報を吟味した上でご参加ください暗号通貨が今後の経済に影響を及ぼすかどうかもう答えは出ていますあなたはこの新経済に飛び込むことができますか 用意ができたら世界で最も早い成長を遂げている暗号通貨にご参加ください。ワンンコイン